はいまして、えー、社会の話をしようとしていただきましてよろしくお願いますい で, もで す,、えー、ですまたいろいろ大将の社会 の, の、ね、本殿の前で演舞できること本当に感謝しております、えー、ラスト心を込めて皆様に元気を届けられるよう全力で演舞させていただきま す, よ, いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい役堂構え せありがとうございました、いいあたりがとうございまし学道<笑>の皆さんでした。<笑>